q n g o ブスのキシユータ27が出演。昨年の11月以来世間を騒がせているグループだったやジャニーズ事務所退場について多くを語り、視聴者を驚かせた。キンプリは今から4ヶ月後の5月22日にキシん平野ラノシさん20、ゴジングージユータさん20、が脱退及び退場、キシみミア退場します。 これについて本人たちがコメントすることは少ないですが、今回の番組では、脱退を発表済みとわざわざテロップで明記したほか、岸さんも芸人たちの質問にがっつり答えたんです。テレビ編集者、みんな新読みしちゃうと思うんですけど、吹っ切れてるって言ったらまたちょっとおかしいですけど。と、冒頭で岸は前置き。 その後、番組は、お題で最も評価された人が、騎士くんに好きな質問をできる、というゲームを行い、そこで、ニツの裏話が飛び出した。一つ派、父親に退場報告をした際の反応、について、現在は応援してくれているものの、退場の胸を騎士が父親に報告すると、こういう風に実は思ってる、の思ってるノルのところで、バカと言われました。 だんだんそれは話していってバカとは思いつつ最終的には俺には判断できないから、お前がやる方向を応援する、とは言ってくれてるんですけど、報道が出た時に決めたからには、それは悔いを残すなよ、っていう方向で背中を押してくれてるんですけど、と言われたという。最後は、家族について騎士の、もう何十年もお世話になってるんで、 という発言をアンタッチャブル柴田秀嗣47に、これからもお世話になるよ。岸家からも退場するわけじゃないよね。とツッコミが入りスタジオは笑いに包まれた。それには視聴者からも、岸家からも退場するわけじゃないよね。岸君への柴ちゃんのツッコミ最高だった。岸家からの退場はないよ M。岸士家から退場を婿さんじゃん W。 などの多数の反応が SNS に寄せられている。四角金プリの5人だけで酔っ払いまくりたい。もう一つは、最後に金プリの5人でやりたいことはという質問にデビューのちすぐにコロナ災いになったせいでメンバーと仕事以外で会えてないことを明かし、単純に酔っ払いまくりたいです。 ね、五人だけでデビュー当初以来最初ら縁以来あんまりやってなかったのでプライベート五人でちょっとやってみたいです。ね、改めて時間を合わせてゆっくり過ごしたいなっていうのはちょっと出てきました。ね。と騎士は話していた。今回、日テレのバラエティ番組で、赤裸々に金プリだったジャニーズ退場について語った騎士なのだが芸能プロ関係者はこう話す明日 昨年11月4日にファンクラブ動画で報告された金プリ3人脱退発表。あの重々もしい空気やラストのいつもと異なるおざなりの挨拶から明らかに円満退場ではないと多く言われましたよね。あれから3ヶ月程度が経過したとはいえ、騎士さんがここまでフランクに退場の話をするとは、 マッチごと近藤正彦さん、58、みたいなベテランは、ともかく、若手ジャニーズが事務所を飛び出す場合は、ここまで、退場にまつわる裏話をしたり、退場までにやりたいことみたいなトークを語ることはまずない。現在、岸さんは1月クールの主演ドラマ、スキスキワンワン。 の番宣で日テレ番組に多数出演しているわけですがここで退場の話ができるのはやはりジャニーズサイドの思惑もあると考えられますね。ジャニーズ事務所には2019年に元スマップをテレビ番組に出させないように圧力をかけたという疑いで厚生取引委員会の調査が入っている。 それ以降ジャニーズ事務所が圧力を加えるようなことは決してなくそういう風なイメージを持たれることも嫌がっている印象ですよね。開かれた事務所というイメージを出していくために手を打っていっている感じがします。もちろん、忖度はなかなかなくならないものですが。全能。四角開かれたジャニーズと騎士の人間力で実現 昨年、ジャニーズアイランド代表取締役社長に就任した井野原義彦488月1日配信のデイリー新潮の独占インタビューを受けているが、ジャニーズ JR、うちユニットイムパクト ORS が年内に退場するという話について、こう語っていた。 一昔前まで大手芸能事務所ではタレントの独立や遺跡を制限する監修があったがもうそんな時代じゃないとも語る。タレントそれぞれの人生があるのは当然のことです。ジャニーズだけが人生の選択肢じゃない。うつつに僕らがやっていた V6 の森田、剛も事務所を辞めました。確かにそれがきっかけでグループは解散となりましたが、 僕らにとっては全くネガティブな話ではなかった。と、独立についても寛容なスタンスを見せていた。とはいえ今回の人気絶頂の金プリからの三人脱退劇は普通のことではなくどう考えてもセンシティブな問題のため触れにくい部分があった。しかし、資産さんは、ザ、鉄腕、ダッシュ、簡単、 で共演している時を筆頭に、すべてのジャニーズの先輩、そして日テレの番組や多くのテレビマンスから大変好かれていますよね。それはジャニーズの事務所スタッフも同じことでしょう。上層部は急な退場にわだかまりを感じているかもしれませんが、周囲にはしっかり信頼されているわけで、少々のことなら岸く君ならいいんじゃないとーサインが出たのではと。 異例の退場の裏側激しろも、やはり、無敵の愛され力を持っている騎士さんだからこそできたのではないでしょうか。前での芸能プロ関係者。騎士の出番終了時には、残り4ヶ月の全力疾走を応援しています。というテロップも登場した今回の5択を並べて、わはは。騎士の今後に、日テレもエールを送っているのかもしれない。近く、もぐもぐ騎士くん見られるのかな 恐竜とレーナー騎士、ユータお寿司目前の満面エミと超ノリノリポーズ。ドラマ、スキスキワンワン、撮影中の一枚。お寿司を前にした一枚に、ドラマ撮影用のごちそう疑問符もぐもぐ騎士くん見られるのかななどの声が寄せられている。